こんにちは、字幕ドットコムアットユーチューブです。字幕のことをいろいろ話したいと思います。今回はスカイハイ。千九百七十五年に作られた香港とオーストラリアの合作です。まずは大きい時間の流れを大雑把にしますが。日本の映画人口は千九百五十年代の終わりにピークを迎え。その後はテレビの普及で映画館に行く人の数が減ります。 スクリーンの巨大化などでハリウッドは対抗しますが観客動員は減り対策を作らなくなったところで「俺たちに明日はない」「卒業」「明日に向かって打て」といったアメリカンニューシネマと呼ばれる予算規模が小さめの作品が登場しますそれでも70年代に入ると新しい種類の対策がヒットし始めます「タワーリング・インフェルノ」や「ポセイド・アドベンチャー」などです 映画館の魅力は何なんだろうと、当時の映画関係者は必死に考えていたんだろうと思います。そしてこうしたパニックアドベンチャー対策以外にヒットしたのが、エクソシストをはじめとしたホラー。当時はオカルト映画とも呼ばれていたジャンルで、さらにもう一つアクションですが、007、ダーティ・ハリー、そして極めつけが模様ドラゴンでした。 ブルースースリは世界中で人気者になりましたそれまでのハリウッド映画では主役になり得ない東洋人が世界各地で社会現象になるほどのヒット作に支援したわけですでも「モヨドラゴン」が公開された時点でブルース・リーは残念なことになくなっていましたということでここからスカイハイに話を戻しますスカイハイのプロデューサーは レイモンド・チョウという人でモヨドラゴンのプロデューサーでもありますモヨドラゴンの世界的ヒットを受けブルース・リー亡き後レイモンド・チョウが企画したのがこのスカイハイです現代はザ・マン・フロム・ホンコン香港から来た男主演はジミー・ウォンレイモンド・チョウは彼を第二のブルース・リーとしてこの作品の主役に抜擢しました 主人公は麻薬の密輸ルートを追い香港からオーストラリアに向かう捜査官オーストラリアで待ち受けるラスボスを演じるのは2代目007のジョージ・ョーーレゼンビーここでやっと本題字幕の話ですこの作品のテーマ曲は「スカイハイという曲ですジグソーという男性4人組のイギリスのバンドが歌っているのですが日本ではプロレスラーのミルマス・カラスが リングに上がる時のテーマ曲として知られています今も言ったように歌っているのは男性ですが高い声で女性にも聞こえることと歌詞の内容が女の人の視点に感じるので字幕も女性の言葉として訳しました男が歌ってるんだからそれはおかしいだろうと突っ込まれると返すことはありませんがこれは字幕翻訳家の言い訳の動画だと思ってもらって構いません例えば 細川隆の心残りや中条きよしの「嘘といった演歌は男性が歌っているけれど女の心が歌われますということでスカイハイは女の人の歌ということにしましたさらにこの作品にはもう一曲挿入歌があります「A man is a man is a man」というタイトルの曲ですいわゆる「愛」のテーマで歌っているのは女性です こちらは知名度が低く役を入れるとき、ネットで英語の歌詞を探したのですが見つかりませんでしたでも歌詞は耳で分かったので問題にはならず問題は主語というか誰の言葉なのかということでした冒頭の歌詞はこんな具合で「baby baby I think I love you always thinking of you a man is a man is a man」 なのですがこれをベイビー愛してるはいつも思ってる結局男は男男なんてみたいな感じと訳すと女の人の男への思いになりますでも鍵格をつけてベイビー愛してるいつも思ってるってそんなことばっかり言っていてあの男は結局男は男と訳すと 彼女に甘い言葉を囁き続けて彼女を捨てた男の言葉を彼女が思い出しながらため息をついている感じになりますここは結局英語を話すネイティブの知り合いにも曲を聴いてもらいどちらに取るべきか話し合い結果として後半の彼女への甘い言葉バージョンで役を作りました これはアクション映画で2曲ともストーリー展開を左右するような意味を持ってはいないので映画を見る人は雰囲気を楽しむだけでいいのですが訳す立場としては誰のことばかを考えて悩んでしまうものです。ということでスカイハイでしたがこの後日本では1979年の夏にジャッキー・チェーンの「水拳が「トラック野郎の兵衛として公開されて大ヒットして。 カンフーコメディが続々と公開されていくのですがブルース・リーとジャッキー・チェーンの間にいたジミー・ウォンのアクションをこの機会に楽しんでもらえたらと思います。